ョン は, はい今日なんですけどえー、っとですねもうほんとに、えー、こ, の前からこの前からですね GN120 号よしよしはい、はい、あのね、はい、<笑>えーこの前からねちょっと定期的に GN120 号水吉くん、まあ、このバイクのですね、えー、動画を上げてるんですけど結構ね質問を まあ視聴者さんからいただきましてで、その中で一番多かった質問がこのマフラーなんですよこのマフラーなんですけどなんかマフラーこれどこのですかみたいなでどこで買えるんですかとかメーカーどこですかっていう質問がもうめちゃくちゃ多かったんで今日はちょっとマフラーに特化して動画を撮っていきたいと思いますこのね、マフラーなんですけどこれは吸い込み缶っていうマフラーになりますメーカーがですね弾丸さんっていうメーカーのマフラーになります で、このマフラーなんですけど3年ぐらい前にヤフオクに出てましてそれを購入しました値段がねえー、っと7000円ぐらいだったかな7000円ぐらいだったと思うんです1万1000円だったもんこれもともとはねあの純正のマフラーはめてたんですけどなんかねあまりにも音がなんか静かすぎて逆に危ないわかるなんか走っててもあんま音がしないからあー危ないかな 車で言うプ リ, ウスプリウスみたいな感じです、ね、静かすぎてうんつうことでまあ変えたといっても過言ではない、まあ、で, ないで吸い込み感って書いてあったけんマジ吸うんかなと思ってまあ入れましたもん吸い込む今はその好きじゃないですかえでねやっぱね変えたら吸い込み感っていうだけあってね結構普通、マジで早速ねエンジン指導していきたいんですけど、まあ、ちょっと音を聞いてもらいたいと思います、はいね、キックよくないっすよキックキックめっちゃいいね。よくないこれいいですよね g n 2F なのねこれ GN2F、うん、しかキくクついてラらんの普通の g n のツイートランキングああ引きたあっ つ, つバイクオロ、はい、はいはい、一指導でございます 以上スタローが仕事終わって撮影ポイントに来てくれたんですけど以上のの以 上, 以上<笑>約5分間5分間今日はもう、まあじゃあどうしようスイキチくんのこれからカスタムしたいポイントはいをちょっと語ろうかなおぉ、はいね、まずね俺、ウィンカーがね、ちょっとね 2F 気に食わんくてはいはいこの、なんだろう。 そのなんか、これプルンプルンメーターって言うんだけど、<笑>ここ不正形態。はいはい。例えば点灯してしまったときは、うん、ダメージ逃がす石鹸になってると思うんだけど、なんかなんかプルンプルン吸います。プルンプルン吸いますね。なんかプルンプルンがちょっと気になるんで、あと形。ああ。この尖ってるような形。ここ も, もこ所じゃないの。り。ここはちょっとあんま気に食わんで、先あの GS のミニミンカーに変えようかなと思って、うん。で、あとテール。テール。テールランプなんだけど。 パブとかによく3パチテール入れてる人がおるけど、はい、GN にもつかんかなと思ってね3パチテールが3パチテール入れたいなってもう金玉金玉テールランプが<笑>やっぱいいなと思って次がキャストホイールなんですけどミニ用の星キャスがあれば星キャスに変えたいなと思って星キャスがあれば入れたいと思いますヘッドライトヘッドライトもねあの LED 化あーしたいなと思ってもうちょっと明るくうん まあ、これいじっとるとこはミラーとグリップグリップがトマゼリタイプのグリップ入れててあとはもう、ね、さっきの吸い込み感あっちとこれシー ト, シート変えたばっかりなのにそうそう<笑>シートねこの前あの前回の動画で、ね、変えてリアサスもこれ純正なんだけど丸ゾッキ丸ドッキ丸突起入れようかなとあとかな次元の丸<笑><笑>分からんけどあとはもうサイドカバーな サイドカーもまあビートビートビーならびんあもう あ, あ忘れとったもう、フォークあー、フォークも倒立に倒立倒立知らんならググってでもうハンドルはこんなゴ<笑>リゴロなでもロケット香り入れてロケットロケじゃないですかいやこれぶちゃけんあんぶちゃけんああウィンカーはマジで買えちゃうあプルンプルンプル ン, プルン あ, あ と, ちょっと最後に あの、このこ吸い込み缶ああ僕調べたんですよ調べたんですけどヤフオクも結構見たんですけどもう中古でも出てなくて弾丸さんまだそのヤフオクに弾丸さんなんか別のマフラーだったら出し て, 出てたんですよ GN のでもしこの吸い込み缶が気になるんだったらこれ言わせてみてもいいかもしんないですかでもヤフオクにはもう出てなかったです 3年前まであったのですが、吸い込みが欲しい人はちょっと問い合わせられてみてくださいはい、動画ですね、最後までご覧いただきありがとうございますでは、次回の動画でお会いしましょうありありありありありアリーベーベ<ペ>ーデレッチ